皆さんこんにちはで実はわさび牧場わさび農場わさび農 場, わさび農場までわさびのコカコの<笑>ベンチ<笑>わさび農場まで来たんですけどでも足をよく踏 め, めあ、そこに行ったっけはいもう天気はね とても良いい天気でございますしかも後ろですねもう恋のボイ恋のボイもすごいねでその下ですね下ですね実はまあわさびの恩恵だからみんな分かっているのでしょうかねわさびの木じゃなくて一応、まあ、わさびわさびが愛を込めて育てて育てておるんです。 で、すぐ近くですね。声のぼりの近くですね。えっと、ちっちゃい神社、神社がございます。と、そのね、実はその靴、靴みたいなものをね、山形県に行った時はね、まあ動画が残念ながらないんだけど、今年山形県に行って、で、そちらはね、そちらはすごく駅、山形か福島福島だったっけなんか3日、3日の旅だったから、 島だったっけでそのすぐ駅の近くでねもうでっかいこの靴があったんですよで友達はね実はその名前を調べたんですけど私も半年あ4ヶ月前だったっけどちょっと忘れてしまいました知ってたけど忘れてしまいましたががじゃあ皆様まあもし知っている方多分日本の方は知っているんじゃないのかなこの靴。 の名前ね、教えてくださいで自然はもうなんと素敵ですよねしかも私はねすごく可愛い服をし自分は言う、まあ、あれなんだけど可愛い服をねしてます今日は私らしくない実はねでなんか昨日教えと一緒に自由に行ってでそこはまあェイビッ引があったりすごく可愛いいかいい服があってで我慢せずに買ってしまったんですよ なんかまあいろいろんな安い美しい服をお買いしましたね。おめでとうポリナ。い 今, 今は閉まってる。うん閉まってるかなねんな。 ね、もう一度わさびね、わさびをなぎ、わさびの畑、畑かな。わさ、わさびの田んぼ。ゃ<笑>ないかな、自信がないけど、眺めましょうね。熱い熱い熱 い, 熱い。よーし、私実はまあ、コーヒーが大好き、なので。 いただきました 今, 今なんか子供の時お茶が好きだったけど今お茶かお茶コーヒー飲むとしたらコーヒーが絶対に勝つよ<笑>でこっちのカフェですねすごくおしゃれですねまあ 女, 女子は弱いですねこれも所ですね<笑>でなんとすごくまあ 雰囲気だけではなくてなんか、えっと、天井 ま,、ね、までおしゃれなおカフェです。まさに、ね、のに、うん、まあ、じゅうの。あのんでねますかまだちょっと暑いんだけど、ね。飲んで寝ます だうん、とても美味しい美味しいですおすすめですよし準備 OK, 準備 OK, 準備 OK わー<笑>えっとお魚さんの名前レインボーなんですかトト ラ, トルトラトルわーわーそう 同じ仲間の、ね。これもあの同じ、ね、あレインボートラス、アルビノっていう。わお。えなんかこれをどうするんですか。これはあのみんなにあの楽しんでもらうためで食べないで。ここはここのやつは食べない。できる うん、<笑>おおおちちゃちちゃまレもンボートラ o w とーだ。 ここの川の川に登ってきます、はいはいあえー、これたんあ食べらだけどうした очень классная <笑>なんかね今回はめっちゃおしゃれの旅になってしまいましたえっとこちらのバスですねの、まあざみのあざみのあたりのバスですねえっと四月から始まるんだっけねまだ動いてないからそう 歩くか、まあ、自転車に乗るかタ ク, シタクシーを通るかしかないですよね。